記録的大雪で走るの早めて、と異例のお願いも、ドルーリー主衛佐との区間新の走りに指揮官も敬服した。岡山県内市町村別対抗駅伝、晴れの国岡山駅伝競争大会が1月29日、9区間 42,195 キロで開催された。 先日の都道府県大抗女子駅伝で圧巻の区間新記録を達成して注目されるスーパー中学生、ドルーリー・シュエリ、津山市、ハサ区3キロを9分40秒で走り、区間新記録を樹立している。5位でたすきを受けたドルーリーは3人抜きの階層でチームを2位に押し上げ、これまでの記録を10秒更新する記録でたすきをつないだ。レース後、 コンディションは4割、5割。調整があまりできていなかった、と明かした15歳は、中間からペースが落ちて、後半も上げ切らずに終わってしまった、と反省の弁。トップが見える位置でタスキをつなげたのは良かったとしたが納得の出来ではなかったようだ。日本付近を襲った猛烈な寒波により、岡山県内は40センチから50センチの記録的な大雪に見舞われた。 津山市チーム監督で、同陸上競技協会の河合本副会長によれば、この一週間は特に記録的な豪雪で、走るの早めてくださいね、と異例のお願いをしていたという。15日の都道府県大港女子駅伝からほとんど練習らしい練習ができておらず、レースに関しては、正直、ものすごく不安だった、と明かす。 しかし、こうした過酷な環境の下においても、きっちりと結果を残したことに、調整不十分な中でちゃんとレースをまとめたので、そういう意味ではやっぱりすごい、とその確かな実力を改めて実感。さらに、こういう状況でこれだけ合わせられたというところに、監督として契服した、と称えた。 昨年8月には全日本中学校陸上競技選手権の女子1500メートルを制しており、ドルーリーにとっては飛躍の1年に。同監督は1年前の都道府県大港女子駅伝も3人のメンバーに選ばれたが、体調が整わずに走る2人のメンバーには選ばれなかった。今になって思えば逆に彼女にとってそれが起爆剤になったのかなという感じはします。